皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月6日、今年の生命の宮では、願いの花びらを浮かべることができますが、興味深い発見がありました。大抵の場合は、このように橋の下で願いの花びらが消えます。ところが、まれに橋を越えて流れていくことがあります。橋を越える場合は、流れるスピードが遅くなるので分かりやすいです。 そして、さらにレアなパターンがこれです。橋を越えた後、最後にキラキラ光って消えます。これが出ると、なんだかちょっと嬉しくなってしまいますね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。